はい、リナーワールドに到着しましたうん動画じゃあ行きましょうジュノも一緒に行こう<笑>サンニオフィエロランドじゃないよここはリナーワールドだよ お疲れ様でした。 よかった今からゴーカートに乗るわけですけども心境はお気持ちいかがでしょう Thank you. はい、お疲れさまでした。<音楽><音楽><音楽> は い, いもっちりはいもちもちはいお尻でかいとおしっこえ一番得意言ってみてお尻でかいダービーピーそうそうそうダービーピーダービーピー<笑><笑> <笑>好きとかも何好き<笑> 結構濡れてるな、これ、お尻のところ、やばいかもな。大丈夫でしょすぐ落ちないでしょ最後だけだよ、多分。おお。おお。おお、ああ、来た、やばい。結構ぬ、ちょっと、ちょっと、水濡れるじゃん。やばい、やばいぞ。 やばいかも。めっちゃ登ってる。やばいかも。やばい、やばい、やばい、やばい。 ちょっと待ってこ、これ俺の方が濡れんじゃん、もしかして。牛山下の方が濡れるやつやん。大丈夫カメラ。大丈夫。濡れたけど。やば。最初怖かったね、あれ。結構高い。これはやばいぞ。うん、一瞬がつく。大丈夫、前の皆さん。濡れてない。濡れてないけど、なんか一瞬止まった。足んと<笑> すごい、横、サイドから入ってきたよ、水。<笑>俺の方が濡れるやつよや。ぐちょぐちょ。嫌な予感したんだよな、椅子が濡れてるから。乗る段階で。いやー楽しかった、でも。<笑>いやー楽しかった。じゃあ。 最後カナナさん行きましょう。イエーイうん？あチケットくさい。チケットください。はい、うん。はい よし何色にする青かよし怖い怖いおいしょー怖いわ<笑>かるめっちゃわかる、その気持ち怖いところ、苦手な二人本当にちょっと後した<笑>怖いよ、もうもう怖 い, う怖い大丈夫だよ どうするだって買っててさここそんな高くないんでしょほら。もう段差がある<笑>あ、まあ、そうそう分かる分かるもうも<笑>もうもう高いじゃん大丈夫だ<笑>ああ泣きたい泣きたいいやもう無理<笑><笑><笑>待って怖い<笑>もうもうもう、ね、後ろ向いて後 ろ, ろもうやだやだもうやだやだやだやだ<笑> 絶対いいやいいや一瞬だけ一瞬死ぬいやだけ一瞬だけ一瞬だけ見てみる<笑>一瞬だうどうコストコ見れば大丈夫ココス ト, ココストコどこによるあるあ本ほんとだコストコでかっ かもっこいい どうでしたファンラン車いや、なんか想像より早くてよかったよかっ た, <笑>よかった、早くてよかった早くてよかった早く終わってよかったと。そう、早く終わってっ<笑>あの…見たコストココストコねコストコ観覧車乗ってコストコ楽しむ人いる私も、なんかレアちゃんが言う前に、もう、あ、私も気づいたコストコあるかコストコ<笑><るか><笑> た<笑>はい。楽しかっただけ <笑>人が少なくてくておたやかおたやか、はい、なちゃんはチュリトスいししじ帰りままょう、はい、お疲れ様でね旅館行きもっと元もっといっぱいジャンプジャンプ。 イエーイイエーイイエーイーエイイエーイイイエイイイエイ